事実から目を背けてはいけませんね。どうも、政治いろいろの学部です。文政権は大統領自らも、そして配下の閣僚級も揃いも揃って、情報収集能力や分析能力に著しくかけていると思ってはいましたが、どうやら能力の欠如は、 政府関係者だけではない模様です。中央日報の記事を引用します。ウォンが国際通貨基金 IMF の基軸通貨に編入できる資格を備えたとの主張が出された。ウォンが基軸通貨になれば超短期的経済効果は112兆8000億ウォン、約10兆8528億円に達し、 89万2千人の雇用を創出できると予想した全国経済人連合会は13日 IMF 執行理事会が今年検討する特別引き出し券通貨バスケットにウォンが編入される可能性に対する報告書を出した SDR 通貨バスケットに編入されれば国同士の貿易や資本取引で 一般的に通用する通貨である基軸通貨と認められる。現在、基軸通貨にはドル、ユーロ、円、ポンド、人民元の5つがある。IMF 執行理事会は約5年ごとに SDR バスケットを検討する。2015年11月に人民元の編入を決定してから昨年会議を開催しなければならなかったが、 新型コロナウイルスの感染拡大で今年半ばに延期された状態だ。新しいバスケット構成は8月1日に発行される予定だ。全経連はウォンが基軸通貨になれるという根拠に、韓国の経済的地位、IMF 設立目的と合致、世界五大輸出大国、ウォンの国際取引の割合上昇、 韓国政府のウォン国際化に向けた努力などを挙げた。まず、2020年基準で韓国の国内総生産 GDP は世界10位、貿易額は世界9位だ。1月基準で国際格付、けスタンダードプアーズも AA で、既存の SDR 通貨バスケット編入国の日本と中国の A プラスより高い。 株式市場の時価総額は世界9位水準だ。こうした韓国の経済発展は IMF が追求する国際通貨協力と為替相場安定、経済成長という思考とも合致する。韓国は世界で初めて非援助国から供与国へ躍進した。韓国の輸出額は IMF が提示した SDR 編入要件のうち 輸出条件にあたる輸出規模世界5位権もクリアした。2016から2020年の5年間に通貨発行主体別基準で世界5位だ。既存の SDR 編入国を除けば世界1位だ。外国為替市場でのウォン取引の割合も 2% で、2015年に人民元が SDR に編入された当時の人民元水準である 2.2% に近接した。韓国政府は通貨スワップ拡大、域外外国為替市場なども検討してきた。全経連はウォンが SDR 通貨バスケットに編入されれば、2021年の実質 GDP の 5.3% に当たる112兆8000億ウォンの 経済的効果が得られると見たまず、シニョリッジ効果。国が貨幣発行で得られる利益が87兆8000億円に達すると予想された。全経連によると、これをすべて国内固定資本形成に向けて投資すれば、71万3000人の雇用を創出できる。為替相場が安定すれば、輸出は 15兆6000億ウォン増えると予想された。これは雇用を10万3000人増やせる金額だ。また、国際金利下落に伴う利子負担軽減額は9兆4000億ウォンを期待できる。これを固定資本形成に投資すれば7万7000人の雇用が創出できる。全経連はこの日、ブルームバーグが 2015年11月に、人民元が SDR 通貨バスケットに編入された当時の IMF のバスケット編入要件に基づいて、次期編入通貨予想1位にウォンを挙げた点も指摘した。全経連のチュ・グアンホ経済本部長は、IMF が提示した SDR 通貨バスケット編入条件を考慮すると、ウォンの資格は十分だ。 今年半ばに行われる IMF 執行委員会の編入審査に先立ち、韓国政府がウォンの SDR 入りに向けた方策を検討する必要があると話した。とのことです。なんだかよくわからない記事ですね。まず、基軸通貨というものは一般的に世界で最も取引に利用され、 各国通貨の価値の基準として用いられる通貨を指します。現在の基軸通貨は米ドルですね。米ドルに対して強い弱いを言うのを各国の価値通貨の基準としています。よくウォン暴落というニュースが出ますが、これはウォンが米ドルに対して暴落したという事実から出てくる言葉です。中央日報の言っている基軸通貨とは 主要通貨のことではないかと思われます。主要通貨の定義は実ははっきりしていません。中央日報は SDR を構成する通貨を主要通貨と定義づけているようですが、これも一つのものの見方に過ぎず、主要通貨と SDR 構成通貨は別物であるという見方もあるのです。ちなみに SDR とはスペシャルドローイングライツの略ですね。 特別引き出し権と訳されます。どういうものかというと、IMF 加盟国が通貨危機などで外貨準備不足に陥った場合、当該国は IMF への出資比率に応じて、あらかじめ割り当てられた特別引き出し権を他加盟国に売り、代わりに米ドルなどの国際通貨を引き出せる権利のことです。なかなかわかりづらいですね。 ものすごく違訳して簡単に言うと、例えば、韓国がこれまでに IMF に1000万ウォンを出資していたとします。で、韓国国内の米ドル準備高が枯渇し、米ドル払いができなくなった場合、韓国は1000万ウォンの権利を他国に売り、代わりに1000万ウォン分の米ドルを受け取ることができるというわけです。 実際には出資額ではなく出資比率で特別引出し権は割り当てられるので少し違いますが概ねこのように思ってもらえれば大きな間違いはないと思います SDR を構成する通貨というのはこの特別引出し権の価値を決める際に参考とする通貨と言ってよく現在では米ドルイギリスポンドユーロ日本円 中国人民元のの通貨の貿易量に応じた過重平均となっています言ってみれば、SDR とは仮想通貨の一種と言ってもよく、この SDR という仮想通貨の価値を決めるために、先の5通貨との貿易量を参照していると言ってもほぼ間違いないと思います。つまり、SDR の公正通貨である使用通貨に韓国ウォンが入ったとしても、 それはただ単に SDR という仮想通貨の価値を決める指標の一つに選定されたというだけの話であり、この記事が夢見るような約10兆円もの経済効果を生み出すものだとは思えないのですが、おそらくこの記事は SDR の構成通貨である主要通貨といわゆるハードカレンシーを若干混同しているのかなと思ってしまいます。 ハードカレンシーとは国際通貨、決済通貨とも呼ばれています。外国為替市場において他国通貨と交換可能な通貨のことで、現在では米ドル、イギリスポンド、ユーロ、スイスフラン、そして日本円などとなっています。ハードカレンシーはその名の通り価値が硬い通貨であり、信頼性が高く、 価値の安定した保管場所として機能している通貨を言います。これの逆はソフトカレンシーといい不安定な通貨のことになります。このハードカレンシーになれば通貨の価値も上昇し、かつその通貨を基軸通貨としての取引も増えますので、ある程度の経済効果は認められるかもしれません。韓国ウォンが sdr 公正通貨に入る可能性ががどうなのかは分かはりませんがこのハードカレンシーに入れる可能性はほぼゼロと言っていいでしょう。このハードカレンシーを構成する通貨群に中国人民元は入っていません。つまり経済的地位だけを指標としているわけではないのです。ハードカレンシーとなるのに最も必要なのは国としての信頼度です。 経済的地位だけを指標としていたら、スイスフランは入らないですからね。韓国には国としての信頼が決定的にありません。国としての信頼がないからこそ、韓国ウォンも信用がなく、暴落を繰り返しているわけです。このような事実から目を背け、軌軸通貨になれるという誤りまくった自我自賛記事を書いている中央日報。 韓国はすでに G8 だ。日本をしのけて韓国が G7 になれると書いていた記事もありましたが、こういう全くもって根拠のない自我自賛記事を掲載し続けている限り、韓国民が愚民の群れから成長することはないでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、